はい、じゃあそれでは今日のあ の, 席文の授業に入りたいいと思いますでまずあの最初にあの前回のです、ね、授業の最後のところで、えー、と実はあの式をうまく導けなかった部分がありました。であの前回宿題にさせてくださいと申し上げましたが一応そこをやってきましたのでまずそこの説明から入りたいと思います。 の多分皆さん式の方は前回のノートに書かれていると思いますので確認しながら見てください。でどこをやろうかといったかといいますとその、まあ、前回最後にそのうんと、まあ、テイラーの定理の応用としましてその、まあ、今日ちょうど小テストに出しましたあの二変数関数の二次近似の導出というのをやりましたけれども、まあ、そこで次のような式が ありました。 えー、とこれはちょうどと、x と y、x と y がそれぞれ ab っていう点で、のこの fxy をの二次近似を求めましょうというあの話だったんですけれども、その中で、タはこれあの0から1の間の実数で、で、h や k をまあその ab に非常に近い点にしたときに、こういうその式がなったやつと。 でとまあ、この部分をですね、<笑>ほぼこの AB におけるこの F の, その X による二次導関数の値で置き換えることができるという、禁止できるという話だったんですが、まあ、これをどうやって導くかというのがちょっと前回できなかったもので、それをちょっとこれから説明しておきたいと思います。でやり方としては この2つの項のつ項差をとり ま, すまあこれを考えるわけですね。であの F の x による二次導関数なんですけれども、まあ、AB からちょっと離れた点とそれから AB との出の値の差を こう考えますでそうしますと今仮定として持っているのはこの F の X により二階導関数っていうのが二次導関数っていうのは連続だったということですので。 そうすると直感的に言えばこの H と K をですねこう0に近づけていけばこの関数の値っていうのはこれに近づくだろうと。近づくからここが0になるということが言えるというものを使います。そうしますと。 えー、すみません こ, れこの部分を省略しますけれどもここにはあのこの上のこの差ですねこの2つの関数の値の差がそのままこう入ってくる形になりましてこれをその H をと K をともに0に近づけていった時の極限値が0に等しくなると。ということでであの実はこれが成り立つときに ということをでこれはスモール O の定義と使い方から得られている事実なんですけれども教科書ですとだいぶ前にさかのぼって38ページですね38ページの式 2.9 というのがあります。 でまあ、そこの前後を読んでいきますとあの こ, のこの O の位置というのが出てきますのであの詳しくは気になる人はまた後で、うん、そこに戻って、えー、読んでみてください確認してみてください。あでこの時に一応この時に、えー、と KH が0それから K が ゼロに近づくと、まあこういう状況の下で成り立つとしていますで。で、まあこういうそのまあオーダーに関する関係式が成り立つときには、その例えばこの場合両辺をその h 二乗倍するというようなこともあの操作にも対応しておりまして、でここで。 両辺をあこの式ですね、このオーダーがついた式の両辺を H2 乗倍しますと、えっとまあ、左辺の方は単純に各項2 H2 乗かけるという形になります。 一方で右辺の方はどう な, りますどうなるかといいますとこのスモール O の中にですねこのかけた H が入ってくるとでこれもそのオーダー記号の使い方からの分かることでしてでこの事実はそのやはりこの講義の教科書でその先ほど挙げたところの四角なんですけれども 40ページにそういう式が載っています。40ページの 8, の8行目ぐらいにあるその O の5という関係式がありまして、れを使うとこういうことが成り立つと。で, であ、あとはこれですね、これをその、えー、っと、まあ、この左辺の2番目の候補をこう右辺に。 移行することでもともと求めようとしていた今日一番最初に書いた上の式が得られます。こまでいいでしょうかであとその前回の授業の際には二次近似の際に、まあ、このエクの2回 二次導関数のほかに、あとは、X による二次導関数のほかに、あとは、X と Y による導関数ですね、それから、あと Y の二次導関数という、もう2つ、その動関数に関する関係式がありましたけれども、それらも今のやり方と同じようにして、求めるべき式を示すことができますので。 えーまあ、そちらはあの今日は時間の都合でここではやりませんけれどもあの各自確認してみてくださいもしあの分からないところがありましたら後で個別に質問に応じたいと思います、はい、ここまでよろしいでしょうか、はい、では今日はですねその まあテイラーの定理の次に来る話で、あの極値という話をしたいと思います。教科書ですと百四十七ページの二行目ですね。で、あのまあかっか 大括弧で２という見出しがついておりますので一応それに沿って書きます。で、うんとまあここでそのまあなんで極値をやるかと言いますと、まあ多分その多くの人は、えー、とすでに差しがついているかと思いますけれども、のこのまあ微積分でその極値を求めるというのは多分微積分を使う人にとってはまあ主要な問題の一つなわけですね。 あのまあ、い, いろいろなその世の中にある問題をです、ね、こうに対してこの数学的なモデルを作ってで、まあ、それを解くということをこう、まあ、我 々, 我々まあ大学の人間もやるわけですけれども、まあ、その中でそのその問題のです、ね、いろいろな特徴が。 現れたり、それからえー、っと何か求めようとする点というのがあのしばしばその極値として現れるということがよくあります。えー、例えばうんとまあなんでしょうねえー、っと皆さんの場合ですと多分関心があると思われるのはそのいかに最小の努力で最大の得点を上げるかといったようなあ得点というのは<笑>まああのテストの点数かもしれませんしえー、っと。 ほ他にも何かあるかもしれませんけれども そ, のそういったその言葉の中にですねすでに最小とか最大とかという言葉がこう現れているようにそのいろいろな問題の局面でその何かの最小を求めたりとかそれから何かの最大を求めるというようなことはよくやられますね。ですのでその、まあ、最小や最大というのは多分その現実で解くべきいろいろな問題においてまあ かなり関心が高いいものだというわけですでまあ微積分においてもそれは例外ではないといいますかその大体そのまあ連続した関数を使ってこうある何か量を評価するっていう場合にはその微積分がほぼよく登場しますのでその際にその最大最小を求めたりするというのがまあよく行われるわけです。で 極、え、致、ー、と, となっておりますのはその、まあ、数学はもう少し厳密にいろいろな物事を議論しますのでその最大級や最小という場合にはその今考えている世界の中でその最大といった場合にはそれを超えるものが存在しないということをです、ね、保証する必要があるわけです。しかしながら実際に問題を解く際にはあの必ずしもその最大を保証する必要はなくてですねで、まあ、ある、まあ、この辺で大体。 他よりも高いところが大きいものがなければこれでいいだろうとこの辺でっていうのがある点のですね近傍を見てそこで一番大きいものを採用するというのが極値の考え方となっております。ですので数学的に正直な立場からすると極値を求めるという話を進めていくわけです。 なお、まあ、いくつか条件を満たしてこう例えば関数ですとかそれから考えている集合が都合が良い場合にはその極求めた極値が最大値になったり最小値になったりということも保証することもできます、まあ、じゃあまず最初にじゃあその極値ですねその定義どのようにしてその定義してたかっていうのを見ていきましょうでこの極値の話は皆さん1変数の微積分でもあの一度やっているはずですので まあ、それがこう例えば今の場合例そば今のふうに変数にあのそのまま大体アイデアとしては引き継がれるという形になります。でその一変数の話を覚えている人はまあそれを思い出しながら見ていってください。まず最初にその極大値ですとか極小値ですとか極値という言葉が出てきますのでまあその定義を確認しておきます。 でまず、ユ、うんまあ、ークリット空間 R2 の中で、まあ、D という回収合を考えまして、それからその F というのをこの D 上で定義された実数値を持つ関数とします。で、えー、とこの時に、 まず極大値の定義ですね。というふうな d の点。まあ a b において。極大値を取ると。 定義ですが、えー、と一応その、まあ、数学でよく使う記号を使って書きますと、だ、えー、る性の実数イプシロンが存在して、えー、と2位の x の y っていうのは、 この AB のからこう半径、イプシロン以内、イプシロンを超えない近傍ですね。これにおいて、この範囲において、この fxy の値は FAB の、fab における f の値を上回ることはないと。 という書き方をしたんですが、この書き方でピント、ちょっとピント来ないなって人どのぐらますかちょっと来ない、ちょっと来 な, ない人いますか大丈夫ですかえっ、ー、と、一応、のこの書き方を復習しておくと、えとまあ、 この D という回収号があって、その中にこの AB という点を取って、で、そこで、その、この半径がイプシロンのこう円を作ったやつですね。で、この範囲で物事を考えますと。で、そこで例えばこの F の XY っていう関数があったときに、 まあ、ここがちょうど F の AB だったとします と, えと実はこの F x の曲線に今何も考えずに書いたんですけれどもたまたま極大にっぽく見えたのでちょっとほっとしましたがまあこの範囲ではそのこの範囲ですねこの範囲ではその AB における値が一番大きくて まあ、その周りの値では必ずその少し低くなっていると、関数が低くなっていると、そういうことを意味しています。で、次にその極小値についてもその同じような意味で定義するわけですね。書きます。 まあ、F が D の点 AB において今度は極小値を取ると。ねその定義はどうなるかといいますと先ほどの極大値の場合と同じようにあるイプシロン AB のイプシロン堅棒が存在すると。 正のイプシロンに対して、あるイプシロンが存在して、で、この AB ですね、点 AB のイプシロン金棒のすべての点に対して、この AB の周りの点ですね、このイプシロン金棒に、 中にある AB の周りの点によおけるその F の値っていうのがこの AB における F の値を下回ることはないと。だから少しまあ平らか少しこう大きくは少しは大きくなるというのがこの極小値の定義です。ですのでまあ図にしますと先ほどの極大値の場合にはその AB における F の値が他の 場所よりもちょっと盛り上がっていたものが極小値は逆にこう盛り下がるとは言わないと思いますけれども少しくぼんでいるというような形を想像してもらえればいいかと思います。で最後にその極大値と極小値を合わせてまあ極値と言いますというのがこの定義です。 ここまででいいでしょうかそれでまああの我々まずその極値の定義を見ましたの で, で次にやることはその極値を実際に求めるという話なんですね。 あの関数 fxy が与えられてそれからま あ, ある領域 d が与えられたときにまあその領域 d の中でまあ極値があれば求めるということをするわけですけれどもじゃあまずその極値を求める際にはその極値がどこにあるかっていうのをまあ探さなければなりません。極値を取るような x と y の値をそのまあ探す必要がありますけれどもまずそれに対してはその。 まあ、1係数関数の場合ですと極値 の, の候補となる点としてはその F1 回微分が0になるような点を探していましたでこの2係数関数に対してもその同じような性質が成り立ちますでそれがと教科書の147ページの真ん中のあたりにあります定理 4.13 ですね極値を取る点の候補というのはこういう点であるということが述べられていますので 次にその絵を説明します。 定理 4.13 はその極値を取る点の候補に関する性質です。で、この関数 fxy がえーと D の点、D というのは先ほど極値を定義するために、最後に定めました D という集合なんですけれども、その D の 点ですね。A、B で偏微分可能とします。で、かつこの A、B 点 A、B においてその極値を取ることをします。 ま で, の過程で、のでならばどうなるかっていうと、えー、と実はこの AB における、この F の, その変動関数ですね、変微分ですね、2種類ありました、X で変微分した値とそれから Y で変微分した変動関数の値、どちらも0に等しくなるというのがこの定理の主張です。 以上がこの定理四点十三です。えっと、一応教科書の定理の書き方は若干書き方を変えてありますので、注意してください。 こ こ, のここの記述では、fxy が点 ab で変微分可能であるならばという書き方をしています。で、事、えっとまあ、実としては比較的あの単純で分かりやすいと思いますが、その一応注意していただきたいのはその、この矢印の向きですね、この矢印の向きです。1変数関数のときもそうでしたけれども、 これは極値を取るならばそこでの変微分がゼロになるということを言っておりますけれども逆については何も言っていません。ですので、えー、っと変微分がゼロになるからといってそこで極値 F が極値を取るとは限らないという点に注意してください。 逆は成り立つとは限らないという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。でそうしますと。 一応この定理 4.13 を使いますとその極値を取る点の候補としてその与えられた領域 D の中でこの DFDX とそれから DFDY と両方ゼロになるような点を探してくればとりあえずそこは極値を取る点の候補になるということが分かるわけです。でただそれだけでは そ, のそこで実際にそ の, 極その F が極値を取るかどうかっていうのは分かりません。 そうなりますとその極値を取る候補の点でもう少しその関数 fxy の, その振る舞いをこう詳しく調べる必要が出てきます。ともう少しきちっと言いますとその極値を例えば点 ab でですねがその f が極値を取る点の候補になったときにそこの点 ab が先ほど今日の述べましたその極値の定義を満たすかどうかっていうことを調べる必要が出てきます。 で、それを実際にどうやるかっていうのを、どのようにして考えていくかというのをこれから、今日はそれを中心に説明していきたいと思います、まあ。実際皆さんが使う、この授業の後ですね、使うのは、多分今日の話でうだうだうだうだこうやってこうやってこうやってこうやって求めるっていう、ね、最後に公式がポンと出てきて、皆さんこれから先はその公式だけをこう使えば基本的に問題は解けるんですけれども、一応、あのこの授業では、 じゃあそういう公式を得 る, 得るためにどういう道筋をたどっていくかっていうのを、まあ、あまりその退屈にならない範囲 に, に, にように気をつけながらあの説明をしたいと思います。ですので、まああのそのまあ、退屈になるならないように気をつけますけれども大体いい多分皆さん退屈になる時の原因っていうのは僕もよく分かりますが。あのこうな 途中で何を僕が何を言っているかわからなくなったりとかするときっと退屈度がこう急上昇するわけですね。で指数関数的にこう上昇したりすると思いますのであの、まあ、そういうことがな い, ないように僕も務めますがあの皆さんももしわからないところがあったらあのぜひあのとこ僕の話を止めてもいいですのであの、まあ、質問するとかしてください。でじゃ あ, あの実際にそ の, その F が極値を取るのはいつかって話ですね。 そのためにその使う道具としてはその F の2の次同関数の振る舞いを調べるということを使います。 でそのなぜその、まあ、この F の二次導関数の振る目を調べることでその F が極値を持つかどうかっていうのは調べがつくかとか、まあ、その辺をですねこれから説明したいと思います。で、えー、と実はこの前の前回ですねそのテイラーの定理をやってその関数の二次近似をこう導いたっていうのは実はここで使う意図もあってやったことです。 でえーとまあ、いきなり二変数関数の場合をやってもいいんですけれども一応ですね皆さんあの春学期に一変数関数の場合でこの話同じことをやったはずなんですね。で、えー、と一応一変数関数ですと割と見通しよくそのこの範囲の話ができるのでちょっと一変数関数の場合にどのようにその極値を取るかどうか考えたかっていうのを復習したいと思います。 そうしますと、1変数の場合の復習をします。 でまあ、1変数の場合を調べた上でじゃあ2変数関数だったら同じようにやろうとするけどどうするかという話をしたいで流れで話をしたいと思います。でまず、えー、とここの復習においては y=fx という関数を考えまして、まあ、あの2変数の世界に来てみるとこう1変数の関数をパッと見たときにちょっと懐かしく感じるのは僕だけかもしれませんけれどもで、まあ、これがですね この、X、イコール A において極値を取るとしましょう、えー。ここまでいいでしょうか、問題設定としたら。で、一応この fx っていうのは少なくとも2回。 あの微分可能な関数としましまょうでこの f x をですねその x イコール a に置いてそのテーラー展開というのをします。これもあの位置変数の時に習ったことになっておりますけれどもまあ忘れてしまっても今僕が書きますのでどういうふうにやるかというのを見ることができます。 実際にこの fx をですね、x イコール a でテイーラー展開しますと、まず最初に fa ですね、a における f の値が出てきまして、次に、その1回微分ですね、f'x の a における値が出てきて、かける x マイナス a という書き方をします。 でえー、と3項目にえここでその F の2回微分にこの A を代入した値が出てきましてで X マイナス A の2乗というこうなりますであとまあ点々点々点といくわけですけれどもうんと一応正確に書きますとこの部分っていうのは スモール O の X マイナス A の2乗で括弧して、X が A に近づくですので、ここは、今、X は A にものすごく近い値としてますので、この X マイナス A っていうのはかなり小さいと思っているわけですね。そうしますと、X マイナス A の2乗っていうのもさらに小さくなって、で 本当はここはその x 1 0 0 3乗とか x 1 0 0 4乗とかっていう項がバババ バ, バッと現れるんですがまあその辺は全部この先頭の3項よりはずっと小さい値なのでまあ無視して考えるというのがまあこの y の, そのテイーラー展開をしたときのその fx の振る舞いの見方です。で、一応その一変数関数の場合にはこの えー、f、もともとの f ですね、f の a における値と、それから1回微分の a における値と、それから2回微分の a における値のこの3種類を見て、そのまあ、この関数がですね、極大か極小、a で極大値を取るか極小値を取るかということを観察するわけです。で、それをどうやってあの見極めてたかっていうのが今からの話なんですけれども、えー、とまず、 えっと、復習としまして、その、一変数関数の場合、この y イコール fx が x イコール a において極値を取るならば、そのときは、このえ、えっと、x プライムですね。だから、一回の、なんだ、一時同関数ですか。えっと、一時微分の a における値が0っていう性質がありました。ですので、この定理展開で見てみますと、 ここがゼロになるわけですね。まずここがゼロになる。ここがゼロになるっていうことは、えっ、ー、と、この項全体がまあ0になるわけですで。そうしますと、じゃあ、あの、この fx イコール a で、この fx が極大か極小かって見るためには、次のこの2回微分のこの項をですね、見ることになります。ここまでいいでしょうか。 でえ、次のポイントなんですけれども、うん、ここですね、ここの x-a の二乗っていうのが、この、そうか、ちょっと図を書きますと、えー、例えば、どうなってるのかな、図でいいのか。あ、まあいいや。えっ、ー、と、じゃここがその正か負かっていうのをこう、知りたいんですけれども、うんと x が a の近傍ですね、近いところで。 この x-a の2乗というのはあの正でしょうか、負でしょうか、0、ああ、ゼロです。と、正でしょうか、負でしょうかっていうのを質問しましょう。えっ、ー、と、x は a 以外の点で a にものすごく近い点とします。で、この時、x-a の2乗というのは、えっ、ー、と、正か負かっていう質問なんですが、えっ、ー、と、正になると思う人。はい。負になると思う人。はい。よくわからないっていう人。 はい、かりましたえっ、ー、とこれは実はあの、えー、と正解はこれ正になります。でんでかって言いますとえっ、ー、とこれこの関数だけ見てみますと x-a の2乗っていう関数なんですよね。で x-a の2乗っていうのはどういう関数だったかっていうとここが x はど が A で す, ですのでこのちょうど xy イコール x の二乗をこうあの a だけ移動させた関数です。ですのであの x イコール a では0になってでその前後では正になります。っていうのがポイントで、えっと、実はこれはあのということを考えますとこの x-a の二乗っていうのはその a の 近くですねであの。A と等しくないけど A の近くでは必ず0にあの、正になるというわけですね。そうすると、あとは、あとここの符号があの正か負かっていうので、そのこの fx が、えっと、x イコール A で極長、極大か、極小かっていうことが、まあ、決まる可能性があるということですね。で、そうすると、この この f a ですね。この二回導関数の a における値の政府でそのまあ f のまあ極大とか極小とかあるいはそれ以外というのはまあ決まると。 というのがポイントです。えっと、それで、じゃあ実際に、じゃあこの F、この2回微分の値ですね、2回微分の値が、え、成果。 あるいは負荷っていうのでその曲まああとはその大か小かですねどっちかに1個ずつ入るわけなんですけれども、えー、とちょっとそこを確認してみましょう。うーんと まず、いきなりみんなに、皆さんに投票してもらってもいいですかね。えっと、さっき言ってたヒントは、そのこの x まで正の二乗っていうのは、必ず、あの、f の a の金棒では正になりますってことを言ってました。で、あとは残りは、その、この f の二回微分の a における値が正か負かで、その f は x イコール a で、極大か極小かっていうのは、 決まるんですけれどもじゃあ、まず、F のこれ、ダブルパイ名が、あの、線のときですね。うんと、F は X イコール A で、極大でしょう、極大値を取るでしょうか、極小値を取るでしょうか。えー、ちょっと、最近なんか Twitter に投票の機能が導入されたそうですので<笑>、まあ、そんなことはいいんですけれども、ちょっと投票してみたいと思います。ここで、あの、極、 値を取ると思う人はいはいはいはい極小値 を, を取ると思う人はいはいはいよくわからない人はいはいわかりましたえっ、ー、と正解はですね極小値ですねでんでかっていうのをちょっと考えてみましょう、えっと ちょっとこの辺ごちゃごちゃ書いても一回消しますけれどもえと今、x が a であ a の近傍ではあえっとそうか、えっと x が、あそうかと。この部分は考えなくていいですね。この部分は考えなくてよくてで、えっと、で、もし、 あのこの部分が今、正です、えー、正だったとしたらば、その、んと、X が、そうですね、なんか、えっと、ここに FA があったとすると。そうしますと、のこの展開を見てみますと、 えっ、ー、と、X が A から少し移動しますと。そうしますと、えー、この部分が正で、えっ、ー、とあ、この部分があの正だったいんですね。この部分が正でして、で、あとあ、のこの部分があの正ですので、あの必ず、こう、この X イコール A から、正の方向に動いても、負の方向に動いてもあの、この FX の値が少し大きくなるって言ってるんですね。この展開から。 ですので、この二次導関数の a における値が、正のときには、えっ、ー、と、極小であるということになります。いいでしょうか。で、逆に、じゃあ、あの二次導関数の値があの負だったらどうなるかっていうと、えっ、ー、と、まあ、さっきと話が逆なんで、あの投票しませんけれども、えっ、ー、と、もしこれが負だったらば、 その x が a からこう少しずつ遠ざかっている と, えとこの部分が負でこの部分正ですからそうするとこの積は必ず負になるわけですよねそうするとえこの a における f の値よりは必ず小さく等しいか小 さ, く小さくなるということがわかりますでこれはその極大極小の定義では何だったかっていうとこれ極 f は x イコール k で極大 ということでした。というわけで、大体、納得できたでしょうかね、も、ま、う、あ、ちょっと、もしまだ納得できないなという人がいましたら、あとちょっとすると、ちょっと休憩が入りますので、その間に少し相談を受け付けたいと思います。で まあ、一応その一変数関数の場合のことを思い出すとだいたい今15分ぐらいで復習しましたけれどもまあ こ, ういう こ, とをこういう事実に基づいてそのあの関数の極大や極小の存在をこう判断していたということになります。で 一応こ う, う こ, こういうことを2変数でもやりましょうという話なんですけれども2変数の関数になるともう少し複雑になりますがこれから見ていきたいと思います。 ここは二変数の場合ですね。二変数の場合ですと、まあ z 等 f(x, y) という関数が与えられたときに、まこれがまあ点 A, B。 点 A、B において、まあ極値を取るとしましょう。で、このとき先ほどあのやりました性質としましては、その一変数と同じようにその一階の偏微分の値がゼロになることを順に注意しておきます。 だ今度はそのじゃあその極太を取るか極小を取るかっていうのは1変数の時と同じようにやはり2次同関数のあのを見て判断することになるということでとやはり1変数関数の時と同じようにそのテーラー展開をします。 それは実際にその前回の時間ですね最後の方にやったその関数の二次近似になるわけですけれどもまず fxy っていうのが最初にその f の a と b における値ですねが出てきて次にその F, f, f の x と y におけるその一次変動関数が出てきます。で一変数関数のときと比べますとその変数が XY、と2個になっていますのでその分こう展開に現れる項が増えますまず、x、と y の1次の項ですね1次の項というのはこの2次とかそういうなってない項ですねこのぐらいやってで次にその x と y の2次の項がこう出てくるんですけれども まずうんと、X、の2乗の乗項で次に x-a×x-b とああこれごめんなさいごめんなさい y-b ですねごめんなさい y-b という項が出てきます。 で最後にと y ス b の2乗という項が出てきます。で点々出て以下以後はその x ス a とそれから y ス b に関する3乗以上の項が出てきますのでまあそっから先はちょっと今は無視して考えると。ですのでここまでの式を見ていくわけですね。 でえー、そして見ていきます と, と先ほどこの点 AB っていうのはそのあの極値を取るということを仮定しましたので、えー、極値を取るときにはその点 AB で の, その1回のあ1位の同関数の値はどちらもゼロになるということをやりましたですので今はここがゼロそれからここもゼロ ということで、この x-a とか y-b の一時の項っていうのは、この fxy がその極大か極小かっていうのには直接関わらないわけですね。あの、この項はないです。今。そうすると、えっ、ー、と、あとはこの、この二次の x-a とか y-b の二次のこの項ですね。具体的には、 この3つの項の和がその X これがその AB の近くでですね金棒で正になるか負になるかでそのこの AB という点で F がその極大値を持つか、とも極小値を持つか、あるいはどちらでもないかということが決まるわけです。で、一変数関数の場合には、あの先ほどやりましたように、あのまあ、こんな感じの展開をしてましたからその F、F のダブルプライムの A のが正か負かだけでこう話が決まったんですが、こ, この場合はそんなに話は優しくないです。でですので この部分の政府をあのどう見ていくかというのをこの続きのあの時間で話をしたいと思います。では、ついにシャイムがなったので、とりあえず休憩に入ります。